ヤマケン TV もですね、えー、いよいよ第2章に入りましてオープニングをねちょっと変えたいなって思ってたんですよ、まあ、新章入ったんでねで、ね、そのオープニング完成しましたはーいそうなんですよヤマケン TV 新オープニング完成しました今まではねあの僕が、えー、声入れた「ヒアマイヒアマイヤマケン TV」っていうあれだったんですけど今回はねプロの方に作っていただきましたとりあえずですねちょっと新オープニングの方をご覧くださいオーープニングショータイム いかがだったでしょうかヤマケン TV 新オープニング僕をイメージして作っていただいたんですけどかっこいいね元のノリもいいしあの蹴りヤマケンがビューンいってるでしょケ蹴りビューンい っ, ってるとこがも う, もう最高なんですよ僕気に入りすぎちゃって100万ぐらい で, でヤマケン TV の新オープニングを作ってくれた方がこちらはい もやしサラダさん映像とね音楽のプロです。もやしさんありがとうございました。ああ、ね、概要欄にもやしさんのチャンネル貼っておきますのでぜひチェックされてみてください。うん、もうね、新オープニングもできたし、もうよっしゃって感じでヤマケン TV、バリバリフルスロットルでできますのでよろしくお願いします。 ありえびでるち。